続いてのチームは岐阜県蟹市よりお越しのチーム覇王の皆さんです地元蟹市くくりで焼き上げられたという国宝「宇の花垣」宇の花をモチーフにした曲ですこの陶芸祭で初披露させていただくことを目標に頑張って練習してきましたそれでは踊っていただきましょうチーム「覇王」の皆さんですどうぞ 会場の皆さん、こんにちはー。岐阜県は蟹市から来ました、チームハオです。えー、今ご紹介にあずかりましたように、今年の曲は。卯の花垣、名器と言われますけど、卯の花垣と。ええー、町の花、バラをモチーフにした踊りで。ええー、を表したいと思いますので、会場の皆さんも、ご声援をよろしくお願いします。お願いします。じゃ、チームほう、まります。 Come on! 白の跡「ちいったさいたと山深く」 さあここからは晴れやかに湯の花がきを舞います<音楽> ここは日本マンバー界の篠田のふるさととやめてまいりまし よーしはっなる会場の皆様ご声援ありがとうございました。